4月18日、ホンダ技研工業のコミュニケーションプロジェクト、本 n d a ハートの新 CM、本 n d a ハート夢の道編が公開された。同プロジェクトは2021年11月から KNG&OPS がメッセンジャー担当しているが、今回の夢の道編をキンプリファンが大絶賛しているのだ。 金プリは5月22日をもって平野志陽さん20、七岸優太さん20、六神宮寺優太さん2 5の3人がグループを脱退し事務所からも退場し士の宮城退所。そして、長瀬恋さん24と高橋海人さん24の同ユニットに生まれ変わります。今回の新 CM は、 彼らが5人でいられる5月22日いっぱいまで放送することが告知されていますね。女性編集者。CM の内容は、長瀬が運転手となり、神宮寺と騎士の3人でドライブを楽しむ車組と、バイクに2人乗りしている平野と高柱バイク組が、それぞれ同じ目的地を目指すというのもの。 人が喜ぶ。流せそれが道になっていく。神宮寺今日も明日も明後日も、高橋本 NDA は夢と進んでいく。騎士、それを続けていくだけだ。平野、今日誰かを嬉しくできた本 NDA、ハート、全員。と、ナレーションを語ってから、最後はどこまでも続く道路をバックに、ザ・パワー・オブ・ドリームズのテロップで締める、というものだ。 ダイレクトに夢の力を訴えかける内容が脱退する3人の人生へのエールを送っているようだと話題になっているんです。また、平野さん、岸さんの脱退理由の一つである海外進出を目指していたが、目標を見失ってしまったという嘆きに対する応援、溶け取ったファンも多いですね。全能。四角六人目の金プリと再会を果たすきっかけにもなった。 本 NDA ハートの CM について、私たちティアラがこんなに嬉しいんだから5人は本当に嬉しかっただろうな。このタイミングでも5人の味方だよ。5人の夢を応援してるよ。って言ってるような愛と勇気だけが詰まった CM だから、今日キンプリを嬉しくできた。キンプリちゃんたちにもぴったりの、 言葉平野くんの表情が明るくなったのもしかして本 NDA さんのおかげなのかも。新しく撮った CM って君たちの味方だよって意味でしょ。命の恩人みたいなもの。といった声が SNS に多く寄せられている。もともとホンダは企業 CM にタレントを起用するのに消極的だったというが、 プライベートでも大の車好き、バイク好きのメンバーが揃ったグループ、4NDA の製品に対する理解も深いという理由で2021年11月にキンプリを抜擢。そんな経緯もあり、キンプリファンの間でも好感度の高い企業となっている。3月8日発売のアナンマガジンハウスではキンプリの5人が表紙を飾り、インタビューも掲載されましたが、 同紙には本 NDA の2面広告も掲載されていて、それは事実上金プリのグラビアだった。こうしたテレビ CM 以外の手厚いサポートを喜ぶファンも非常に多いですね。また、従前なのでしょうが、この本 NDA の仕事がきっかけで金プリは元メンバーと再会を果たすこともできました。前での女性編集者。 それは、2018年にパニック障害の治療で金プリの活動を休止し、2021年3月末にグループを脱退してジャニーズ事務所からも去った岩橋玄樹26のことだ。四角岩橋に幸せ、感謝、大好きを与えた2022年10月9日、鈴鹿サーキットでは、 本 NDA ホンダが大会スポンサーを務めた F1 日本 GP が行われており、そこに本 NDA ハートの仕事で金プリが来場していた。そして同会場では岩橋もレースを観戦しており、メンバーたちが一つ上の会にいた岩橋に手を振る様子や、岩橋も入るように6人で自撮りをしている様子が目撃されていたのだ。 幸せ、感謝、大好き今日はそんな一日でしたハートの絵文字6コッキー NG& オブンスのみんな、ありがとう。と、同日に岩橋はインスタグラムに綴っていた。6人の再会に、ありがとう、鈴鹿。ありがとう、本 NDA さん。と、本 NDA へ感謝の声を投稿する SNS の声も、当時多く寄せられていました。 こうした経緯があり、金プリのファンは本 NDA に対してずっと感謝の声を寄せていた。そんな土壌があった上で、今回の1ヶ月限定の金プリへの激励とも受け取れる新 CM です。だからこそ、今回の CM にはものすごい反響があるのでしょうね。全道。先へ進もうとする金プリ5人の背中を、 強く、そして優しく押してくれる本 NDA。日本が誇る世界的輸送機器メーカーの後押しを受け、残り1ヶ月今日、5人はまばゆい輝きを放ってくれるだろう。近く、5人への愛しか感じない、金プリ×本 NDA。晴れ晴れとした笑顔で笑い合う激エもムービー。ゾオイニットになってからも、5人の絆は永遠に違いない。